皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年1月15日、ついにモンスター格闘場でもらえる特急レアアイテムを手に入れることができました。アストルティア全体でも、所有者が1000人いないと思われる超レアアイテムです。それが今獲得した、バッジパック金です。バッジパック金とは何かと言いますと、使うと必ず金バッジがもらえるアイテムです。 なぜそんなものが特急レアアイテムになっているかというと、単純にほとんど配布されていないからです。ですので、大多数の人のアイテムコレクションは、こんな形になっていると思います。隣の交換屋でもらえるんじゃないかと普通は思いますが、交換屋ではもらえません。では、どうやって入手するかというと、10倍バトルの商品になるのを待つしかありません。つまり、1倍バトルでリストを更新しながら、10倍バトルのリストをチェックするという、気が遠くなる作業をやる必要があります。 しかも、バッジパック金が商品になる確率は相当低いようで、何年待ったかわからないくらい待ちました。金バッジがもらえるだけのアイテムなので、入手できても全然嬉しくないというのがポイントです。なので、10倍バトルの商品に並んでいても、スルーする人がほとんどではないでしょうか。アイテム図鑑を埋めたい人だけがずっと待ち続けている、そんな超絶レアアイテムです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。